令和元年8月28日、阿蘇市一宮町の阿蘇神社で、熊本地震で全壊した拝殿と楼門の起工式が行われ、工事の安全を祈願しました。平成28年4月16日未明に発生した熊本地震本震で、阿蘇神社では拝殿や国の重要文化財に指定されている楼門が全壊したほか、一の神殿、 官業門など5棟の重要文化財と再が被害を受けましたこのため、重要文化財に指定されている楼門など6棟は、国、県、阿蘇市の助成金を受け、総事業費13億6300万円で再建が進められています。1の神殿など5棟と再建の復旧工事はすでに終わっていますが、楼門は、 解体した古い部材 72% を再利用するため、令和5年度に完成予定となっています。廃電と再刊の掃除業費は8億2600万円で、全開した廃電は地元産の木材を使って再建され、令和3年6月完成予定となっています。老門と拝殿廃電の起工式は、阿蘇神社仮の廃電で、県や地元阿蘇市をはじめ、 工事関係者らおよそ70人が参列して神事が行われ、楼門建築場所と拝殿建築場所をお祓いした後工事関係者が桑を入れ、玉串を捧げて工事の安全を祈願しました。楼門拝殿は熊本地震程度の揺れにも耐えるような構造になるということです。